こんにちは。お、なんか緒まりすが通ったね。さあ、えー、なぜさ緒まり す, かす？いやいや折れちゃう か, ら<笑>お前ゃうからお。こっちがっ<笑>色的には俺の方が緒まりす。<笑>あれですよ。もう今年ツアーもラスト三本になりまして、はい、ちょっと予習動画を、まあ新曲たくさん上がってますから、あ予習動画をですね、はい、撮りたいと思いました。この動画回します。はい。 まあ、皆さんの動きの予習ということもありますけども、はい、今日やとどす僕らの復習みたいな全然覚 え, な、ねはい、覚えてないのでそれではミュージックスタートーナンプリングという曲、はい、覚えてきてください、はい、この曲が流れたら手を上に上げてください、はい、ここは手を上げる 上げる。ここはもう上げておられる。そうです。で、ちょっとずつ揺れ始める。これもう本番にちょっとどまる。もうこれこれもう自分の気持ち次第。どれぐらい揺れるか。でもでも油断してるとここから。 こ腕をビシッとね、みんなでねビシッとね、更新しますょう。で、僕はもうわ、ここは、トーって言って、トーって言って、こうこはもう、手上げようが、乗ってようが、なんでもいいですから、で、このあとね、はい、これは寝たらまた体力あるから、Rome 来るよ、来るよ、来るよ、来るよ、気をつて、気をつけて、ジャンプ。で、ここ、声出す。ここ、ジャンプですよ。 もふくらはぎパンパンになるぐらいジャンプしてほんでまたあげるほんで揺れる揺れる気持ちいいぐらい揺れるこの後は持ちろんあん気持ちいいなと思ってたらまた来<笑>ちゃったーみんなで旅は更新でーこれみんなでやったら別壁ちやいるいから こからまた。おう乗ってる。乗ってる。乗ってる。ください。一人ずつね、したいパートナー。乗っとくだけですね。に乗っとけばいいのでそれぞれのそれぞれの正解で。でも出して乗ってると。 また始まるぞでこうやってたジャンプしてるジャンプしてるとはい こ, 時はこうやってもいい よ, こ う, やったらいいよこうやるとこうやるといい瞳ができますよこれまた上げるねでも注意してでも注意してさっきまでこのパーツが来たらこのあとはこれが来てたやんこれきそうやん そうやんか来ないんです来ない来ないあ、じゃあ休憩していいの休憩していいのかと思ったらう、うん、であ、そうなんだよこの曲はもう終えやんかなあ、じゃあ楽しく飛んどけばいいやこのまま私が飛んでたら今日のお仕事は終わりなんだろうと見せかけて最後まで そしてそして以上も最後、大事なやつ来ますよきます よ, きますよ<笑>みんなでホームランを打ってください<笑>これラスト東京大阪愛知で披露されますので視聴 し, してくれるないいけど